はい、ということで、今日もニューポケモンスナップをやっておきます。きのう、前回であのルートスコア、えー、イルミナ含め全部やり終えたので、これからあいろんな面の複ルートだったり、新しいポケモンを取っていきたいです。 女の子とかが要求してる写真を撮るなんてない声聞ていててねマイクに向かって言ってくださいちょっとエ p a m とノ o の写真を撮っていきたいなあうあ a p a ムの居合切り僕らはまだ一切攻略サイト見てないんでねパート50になったら攻略サイト見てね恐れバンバンやってるけどね、うん いやいぎりは光らせるかたぶんリンゴでおびき寄せるんじゃないおびき寄せて光らせなきゃダメなんじゃないの頑張ってねなんか勝手にいくからただ光らせるだけでいい 何もないね島からちゃんえっ ルーティスパワーショーは、今回はねキーパー、大丈夫かで、これル<笑>ートを2人行くはっ、ね、<笑>このルートなんだろう、この足跡はねエイパンじあんなでかくない こ、え、こ、ー、ですよ、うん、おいー<笑><笑>あそうそう光らせるんだよねやっぱりあっ来たよ行きたいここうどうやってどうやって生かしてくれんの光らせんのかなやっぱり一番最初のいいかも、うんうん ーあの先にあれをどかせなきゃ、猫、猫のなんだっけあ れ, あれをどかせないといけないんじゃない、邪魔じゃん どかして当ててどかしてでもはい邪魔よしよしあたい た, い た, いたあったあなるほど、ね、早めに操作することが大事だな、ね。 そそあれ、あれいないじゃん。ラブラージさんね。夜だけ？ラブラージってこれ抜けて左行った終わりでしょ？え、うん？最初からいないのかな。夜じゃない？ど う, だっけラージうーん、まあ居合いや切りちょっと分かんなかったな。 らするんじゃないだってリンゴじゃずずダメだった誰を光らせるの一番最初の家かなんでそのまま直接草むらに行ったからうん<音声><音声> うん。さてナイスタイミングイーーナイスタイミングナイスタイミングあとはなんだ次どうするどうするかラグンラー 10? いいね、見合いたかった夜の滝の裏行くか別のところ行ってレベルを上げるかレベル上げられるところに行ってレベルを上げるかの夜のやってみてジャンル。 ジのジャングルは裏行けないんだっけ行けんじゃない行ったほうがいいのかな、夜のジャングル何かあるのか な, <笑>なさあ行ってきますあわよくばレベルアップすると無理ですよ、日本の様<笑>レベル高いんだっけよるもん いアーボック落としたりアリアドスのやつやったりそんなことやってたらどんどんルート行けなくなっちゃうから。 これあんま勝ちいないよ今開いたわからないあ何かのハテナ は, てなは あ、うんうん、あ、そ、うんうん、あ。や、いきれいできるか。 そこにリンゴとか。これか。レディアン。エナマークね。あ起きてる。ジェッキングが起きてた投げればいいんじゃない？いきなり飛び立つ。 向かっているのもっと上、もっと上。上当たってるよ ね, 当たってるよねえ何そっち側行く系家なくなっちゃったぞあれどこ行った からされるんじゃない？夜行けないのか？飛かない。行けないんだ。しかも行けない。へ ー,、えー。ああつつけらを起こすんじゃない？あつああ。あニコが邪魔で行けないな。 夜は行けないのかいやいけるはずあれツツケラが寝てるから行けなかった動けなかったんだけツツケラを起こして溶かしてペパルナスを攻撃して。 뭐야 <소리> いいないウッパーといた23匹いた<笑>やっぱ夜がいるんだあれどうやってどかすんだじゃあだからさっき言った通り先に続けらどかせるってこと、うん、だっ て, だってさ最初にだって続けらが出てこないじゃん、うん、いやだから頑張るんだよ ドラグラジーラグラジ1になってる。 カーはだっていやいや、かんな点も。 えー、これでーんあんんまり変わんないちょっとじかいはじゃあ夜ジャングルやってみようかな。 ナイイスタイミングナイスタイミング落けらを先に落としてから、うん、そはいということで今回はこの2本です。はい。次回夜のジャングルを俺がやってみて、次回行きたいと思います。はーい。またね。うん またねー。